This is the local train b o u n d for Kuki. The next station is Morinjimae. ご乗車に入れます。電車電話スマートホームをお待ちお客様、マダーンモードで設定されると、ご利用いただお客様のご協力をお願いいたします。 森駅 前, 前です。 Thank <laughs> you. <coughs>